六門世界。ここはどこかの県、この町にあるこの町小学校、はい。本当にあったら面白いだろうな、六門世界。モンスターコレクションに出てくるようなモンスターたちを生で見て。説明しよう。 この少年が本編の主人公、大谷門戸くん、11歳である。バカなこと言わないで、もーちゃん。えもーちゃんまでパパに毒されちゃったぞ。続いて説明しよう。こっちの美少女が本編のヒロイン、キラギロクナちゃんなのだ。ロ, ロクナちゃんいや、そうじゃなくてさ。ただ、博士の研究がうまくいくといいんじゃないかって。 私はもうたくさんパパは六く世界の研究ばっかりだしそのおかげでママは実家に帰っちゃうし、うん、あ あ, あ, あろなちゃんあどうでもいいけどモンちゃんそこのロッカーの前に浮遊霊がいるよい<笑><笑>さらに説明せねばなるまい。このひいらぎろなちゃんはなんとなんと霊感少女で普通の人が見えない霊が見えてしまうのだ <笑>相変わらずだね、ロクナちゃんは。ともかく、パパの研究のおかげで、私は…ロクナちゃん俺がいるじゃないか、ロクナちゃん。あっ、モンちゃん<笑><笑>ロクナちゃん。モンちゃん。はいおはよう、みんな。私が担任の極まれなみこよ。 授業はめば、まあんログナちゃん好きモンちゃんん、ンた。もなっいいてんんゃゃいいまだく、ほっとちちちょう したぎパパどれですか 違うついに私は六門世界を発見したのだくら何だその疑れ深い目はならばこれを見よ驚いたかねこれぞまさしく六門世界だ本当どうやったんですか博士私は六門世界と現実世界をつなぐ穴、ドリームホールを発見したのだよ そしてそこから六ク世界に向けてスパイ衛星を持ち出したというわけなのださらにこのスッ飛びドラゴンを使えば六ク世界に行くことができるのだ<音声>スッ飛びドラゴン、うん、ドラゴン型多重世界移動装置だよなんかすごいね、<笑>勝った<笑>私は勝っ あのクソバカコレクションやらわでああ<笑>クソバカコレクションここはドイツ、ゲルマンの森の奥にある古びた城。エロイムエスサイ我は求めたい。我六門世界の支配を求めたい。 そんなに決まってたさて、この男。彼こそがヒイラギ兵のライバル、コレクション伯爵である。彼もまた優れた科学者であった。この私、ただしオカマである。キャーそうよ、そうよ。いっつもいっつも伯爵はリンジャーキャー<笑>、暴力はいけないわ、バッチ。伯爵様は私たちのご主人様ですわよ。 グーコとチゴってういいいななななのののもそそんんにかさつだから胸ががよ。胸がないのよ。いそれと何の関係があるおちゃう。<笑> にもついにあたしはやったわ六問世界とのドリームホールを発見しちゃったのよこれで六問世界へ行けちゃうわ六問世界みたいですわ<音声>大丈夫かいなうんこのルードビフブレストフォンマインシュタインコレクション伯爵に不可能はないわ一旦さいみたんさ い, ん さ, い<音声>さあスパイ衛星発 射, <音声>発射 <笑>これでうつらんやんえおら映りましたわよ。 おかしいな、今画面が乱れたけど何？なんか豚でもぶつかったんだろう。気にしない気にしない気にした方がいい実はこの時、なんとイチロウベのスパイ衛星とコレクション伯爵のスパイ衛星はくっついてしまったのだ<笑>どうやらモンスター反応が出たわねしかもこれはモンモンアイテムを持ってる可能性大よモンモンアイテムなんですかそれは<笑> 火、風、水、土、星、魔、六つの魔法のアイテムのことだよ私の流れんの研究でこの六つのモンモンアイテムが揃った時6モン世界とこの世界をつなげることができるのよそして向こうのモンスターをこちらの世界に連れてくることだっ て, のの て, だってその時こそこの私がモンスターたちを自由に操って世界征服するのよねあなんて恐ろしいんでしす全然怖がってないや 我々の世界と六本世界をつなげて世界交流を実現すれば人類のさらなる進歩は間違いない。そしてその時私には人類の発展に寄与したという世界的名声。パ、う、パ、ん。い<笑>あ<え><笑><笑><笑>さあ行こう。六本世界。<笑> 未来に向かって、あなたの第一歩を記したのだ。あの、どうでもいいんですけどね、博士。はい。なんで俺たちこんな格好してんですか恥ずかしい。こういった勢いを旅する少年少女は、正義の味方の格好をしているものなのだ。そういうものなの知らない。もちろん一郎兵衛の趣味だった。なんか、熱くないうん。うぇいか、かじだかじ<笑><笑>慌てることはないあれはカエンジュの森だ 説明しよう。ここ南にある天秤地方は火の元素が強く、あんな風に燃える木ばかりが生えた火炎樹の森なんてのもあるのだ。火炎樹の森さて、さっそくモンモンアイテムを探すぞ何ですかそれは。よくぞ聞いてくれたこれぞ、モンスター探知機。その名もキチン探知機。インチキ探知機うわ違う キチン探知機上から読んでもキチン探知機下から読んでもキチン探知機反応のでかいモンスターがいれば、そいつはきっとモンモンアイテムを持っているはずださあてモンスターはあら何やってんのかしらあの人たち行ってみようロクダちゃんああ、こらお前たちいくら珍しいといい困った連中だん 早速モンスター反応来たフの反対は南よじゃあ西の反対は何だ何だじゃないわよお前はあの何してるんですか旅の人かね変な格好をしてあはいやっぱりこうやってカインの森の木の枝を集めて暮らしているんだよ木の枝こいつは魔法の日だからね それを他の地方に売っているのさ明かりとかに重宝がられてるよなるほどこの地方の特産物ってわけねお前さんたちんお前さん、不思議な力を持ってるねえあなたはわしはこの村の占いおばばじゃお前さんたちは、うんうん、あ、あの…召喚術したも違うそうなんていうか お前さんはモンスターと心を通わせることができるえモンスターとお前さんの霊感の強さそっちの少年と協力すればきっと素晴らしい力が使えるだろうよピンチになったらアダラカダラブーと唱えてごらんアダラカダラブ、うん、古い古い時代から伝わる魔法の呪文さ なんかなあなたならぶー、うん、あー、いやパパほかおばあさん、ありがとう不思議な子供たちじゃ。ゃあくわーコレクションこれが兄弟子に対する羞恥ちかあれほど可愛がってやったのを忘れおってほら、マリイチロベ何が兄弟子よなぞらいあんたときたら、人の研究の邪魔をするわ何かって言うと意地悪はするわ最低、最低のやつじゃないの<ス>あれが弟弟子に対する愛の無知だとなぜわからん 嘘ね全部本気だってたくせに実はその通りだったはくしゃくよりも下やなあらあらともかくあんたは私たしたちの計画の邪魔になるわふん<笑>ここでモンスターの餌にでもなってもらいましょうコレクション貴様何考えてるおおほほほのほ モンスターたちを操り、つ6つのモンモンアイテムを手に入れてやがてはこの六門世界と現実世界の2つを支配してやるのよそんなことはさせないぞ悪人ども大好きなモンスターを悪の手先に使おうなんて俺は怒った誰れよ !?6 問世界の平和とモンスターの明日を守る我ら正義の戦士 最初は嫌ががっっててたじゃっかり正義の味方してるし。るいーきー何が文句売れないとよこのの世界の支配者、コレクション様に逆どうっしゃー まさしく「タンタンタ ン, チキータ ン, タンタヌキのタンチキはかもないのにブラブラ」いはいでよヒマイラ 喜んでるバカいまよキマイラを私のモンスターコレクションの一つにバッチブホ<笑>このカットビライオンで合体よー としてえーのえー、<笑>っとぼう だめだこの際、どんなモンスターだっていいじゃないですかあいつに対抗しなきゃしかし、鉄砲じゃん。<笑>もう、避けられないいか鉄砲王さん、お願い、えー、この地方の鉄砲王ってこんなに出かかったのロクダちゃん、さっき… 占いおばばが言ってたよね二人の力を合わせればええ、モンちゃんただ 説明しようあの呪文を唱えるとモンスターに乗り移ることができるのだ 私の優しい心が勝利を導いたのだパパが言うとしらじらしいーラーラー鉄砲王さん、ありがとうでもなんかワクワクするよなモンスターに乗り移れるなんて、うん、そうだこれを見ろ あ, あ、きれい博士それもしかしてゾウ これが火のモンモンアイテムルビーの指輪だあの気前えで落としていったんだこれがモンモンアイテムよしあと5つその時には私の夢がまたたいへん<笑>さてその頃コレクション伯爵たちは<笑> これを毎回登場したモンスターを丁寧に解説するコーナーである記念すべき第1回はキマ木の火の属性のモンスターで3つの首を持ち空も飛べて魔法も使えるというとっても強力なモンスターだ。 何の前振りもなく始まった僕らの大冒険みんなついてきてる次の舞台は水の属性地迷子になったモンスターを探すお話よ女の子が困ってたら何はなくとも助けなくちゃってなわけで彼女の名前は住所は電話番号はワンちゃん浮気は許さないからね次回六問天外モンコレナイトジャーヌとばかりのラブスター来週も見ないとね